step three, attenuation, 減衰。これが、ファイバーの材料 と, として、それが光とと相互作用にするんですよね。まあ、これが、intrinsic absorption っていうのなんですが、それが、こういう吸収 な, なんで、それが、まあ、特別な用語な ん, なんですけれども、基本的にそれが、と材料としては、光を吸収するんですね。これが、 格子と電子の相互作用なんですが、それはまあ、えっと、これが材料の基礎なので、これが変更は不可能 な, なんですが、これは本当に、えっと、実世界にはあまり大きな問題にはならないんですね。まあ、いい材料を選ぶ と, とすると。あとは、もう一つ の, のことがあるんですけれども、これが外因性。 吸収なんですが、これはまあ extrinsic absorption これも特別な用語だからと覚えなくていいんですけれども、と概念としては覚えてほしいんだね。これが、と不純物 と, と, としてはそれがいろんなところ に, にはファイバーの中 に, にはどうしても頑張っても行う場合があ る, あるんですけれども、そうするとそれがと光を吸収することがなりますね。で、これが 作っている時には、それは問題ができてるんですけれども、まあ、しょうがないんだね。これが、えっと、一番大きな問題ですね。でも、これが、えっと、工場がだんだん、えっと、進化にすると、だんだんと強くなります。で、これが、基本的にこれが、えっと、1% 以下にはなるんですね。そうすると、まあ、えっと、 イントリンシックより、こういうの、えっと、あの吸収より重要 な, なんですけれども、えっと、大きな問題になる。でも、これが制御もできる。そして、これが、えっとはいえっと、吸収されている光はまだ発射する場合もありますけれども、それが、えっと 進む場合もありますけれども、それが信号にはどのぐらい影響するのかは、それがもう考 え, 考えなきゃいけないんですね。これが、まあ、リニア a スカ e r リングとしては、それが、レイレと見え の, の種類なんですが、その、あの、スカッテリングとしては、そ れ, それがと、サン番ンでなんですね。そうすると、それが、まあ、リニア r なんで、それ線形なんですが、 Nonlinear scattering と, としては、これが stimulated. これがレーザーみたいなことを行うことなんですけれども、こういう 3rand、ね、と, としてはこれ、これが、まあ、非, とあの非線形ですね。非線形の状態になります。で、これが briewing、まあ、<笑>と stimulated r a m a の emission に, に, はにはなりますね。 そうすると、か、まあ、えっと、ファイバー の, の様子をちょっと見てみましょう。これが、えっと、まあ、ファイバーをベンディングするときは曲がる場合には、えっと、2つ の, の光 は, は入ってますよね。そうすると。まあ、このグリーン の, の光は、これが内部には完璧に反射してそれが進んで、まあ、ファイバー の, の出口から出ることにできてるんですけれども、たまたまその赤い線が、が 当たっているところにはあんまりよろしくなくて、反射によってそれが、えっと、クリティカルアングル、クリティカルの角度より、えっと、次の面に当たって光はファイバーから漏れる。で、この場合にすると、まあ、同波間の動作としてはそれが問題になるんですね。で、これが、最低の 半径にはどのぐらい曲 が, る曲がることは大丈夫かどうか、それが材料とその屈折率関連 に, に, には異なるんでしょう。でも基本的にこれがファイバー の, の、えっと、直径 の, の10倍か ら, から20倍ぐらいにはなるんですね。で、ともう一つの問題 が, が2つ の, のファイバーを合 わ, せ合わせなければならない場合は結構あるんですけれども、例えば えっ、ー、と、来てしまったりとかには、あるいは複数のファイバーをつないでもっと長い距離にしたい場合とかにすると、まあ、えっ、ー、と、ギャップのがあるんですけれども、それがどのぐらい離れてるのか、次第にはどのぐらい光は漏れるか、あとはそのアラインメント が, がと若干間違っている場合には、それももう結構問題を行う場合はあるんですけれども、そうすると、まあ、 このところにはその問題を行うことになりますよね。で、まあ、このコアが、ファイバーのコアがそれが10マイクロンとかぐらいの大きさになっているからそれが合わせるのも結構大変なんですが、まあ、それがエンジニア の, の, の責任を持ちますから頑張ってそれが う, うまくできるようにはなりたいんですが、まあ、どうしても頑張っても問題を行うこともありますよね。で、そうすると、 これが定量的にはどうやって計算すればいいでしょうこの、えっと、信号のどのぐらい、光をどのぐらい漏れるのか。で、一つの谷としてはこれがデシベル、デシベルと言いますね。で、デシベル、デシベルが、がえっ、ー、と、レーションにはなるんですね。そのレーション が, が、えっ、ー、と、二つの力と、ねねね、それが何倍の違いになるか、か、とのことですね。で、 db が、この数式で定義しますけれども、基本的に、インプットとアウトプットの力をそれが割り算にして、それのローグリズムを取って、それがまあ、規定としては10にするんですけれども、かけるマイナス10によ使いやすい数字になるから、そういうふうにはしてるんですが、で、まあ、そのデシベル、デシというのはそれが10という意味だね。 で、この PI は Power In と PI は Power Out な, なんですが、例えばこれが In と Out のレーション が, がそれの10分の1になるならそれ が, が10デシベル。100倍になるならそれが20デシベル。1000倍になると30デシベルになります。これがファイバーを通している と, とそのロスが行うことになりますよね。で、それが、まあ、知りたいことは キロメールあたりにはどのぐらいの信号がなくなるか。で、それがアルファと呼びましょう。で、この場合にすると、あの、しているインプットのパワーとアウトプットのパワーがそれが測定 で, できてたら、それがエンドとエンド の, のロスを DB で, で計算でできますけれども、それが1キロあたりにはどのぐらい の, のロスになってるか知りたいなら、そ れ, それが、えっ、ー、と、water L になりますね。そうすると、まあ、 こういうふうに計算すると、Power out over power in イコール10のマイナスアルファ L 乗割る10になります。で、まあ、これが、例としてはいいんですけれども、あの1970年には、もう半世紀前でしょうファイバー、光ファイバーは新しいものだったんですが、だいたい1キロの距離で光を通すと、だいたい 光の 99% はなくしてしまう。そうすると、この α が、まあ、1キロだったんですが、20キロで、と100分の1になると、それが 20dB になります。そうすると、この α イコール 20dB per kilometer になります。そうすると、えっと、20年間ぐらいで、技術は進化して、すごく変化になってたんですけれども、1990年には、 とそちゃんと通る光の率がと 96% に, になって、それが1キロあたりにはですね。そうすると、この α=0.18dB per km。で、それがい今でもそれが素晴らしい技術の品質になりますね。と1キロあたりには 0.18dB な, なので、まあ、10キロだったら 1.8dB、100キロだったら 18dB とかになるんでしょう。1 0 0 0キロだったら 180dB になります。で、18dB、まあ、それが、数パーセントの光は、とと通るか も, かもしれないんですけれども、1 0 0 0トルにすると、それが10のマイナス18乗とか の, のと光はちゃんと通るようになりますから、それ基本的にあの 使, え使えないものになるでしょう。で、あのこれが、と、 あの関数型のロスなので、それが気をつけなければなりません。ですが、1970年代のファイバーと1990年代については、それが、まあ、先の言ってた通りで、こんな感じになると、図にすると、このぐらいになりますね。 数キロでもちゃんと通る率が、まあ、1970年にすると1キロ以上にはあんまり話にならないんですが、90年代から結構使えるものになったんですね。で、次のステップは、これがどうやって守れるでしょうこのロスのこと。